はい、お待たせいたしました。皆様お疲れ様です。えー、と本日、Day1 のクロージングを始めていきたいと思います。 はい<笑>えとえー、次の案内になります。えー、今回、PyConJP2022、えー、に関しまして、えー、とご案内とお詫びのまずご案内からいたします、えーと。今回ですね、ちょっと3年ぶりの、まあまあ、言い訳になってしまいますけどオンスルフルカンファレンスということで機材とか準備、えー、と万全を期して準備はしてたんですけどもちょっと、えー、と複数箇所で。えー 機材トラブルとか配信がちょっと遅れたりとか、えっと準備がちょっと滞ってしまった点にがありまして、えっと上側としてえっと代表としてお詫びいたします。えー、次回えっと開催する時にはその点注意しながら進めていきたいと思います。はい。And、yeah,、uh, we would first of all like to apologize for some of the troubles that we had today with,、uh, for example, the Wi-Fi in the beginning, and especially of the relatively large number of cancelled talks today, especially the ones in English, which Uh, was very unfortunate for all our、uh, for English speaking attendees. And yeah,、uh, we hope that tomorrow will be better for that. Thank you. 続きまして、えー、と明日参加すする方へのご案内となります、えー、とカンファレンスはデイ1デイ2あと、えー、最後に、えー、スプリントデイがございまして、えー、明日参加する方に関してはご案内ですけど今日参加して明日も参加される方なんですがこちら、えー、と皆さんストラップと名札を持ってる。 と思いまもが、えっ、ー、とこちらも明日一緒に参加えっ、ー、とするときに一しにお持ちください。そしてしっ、えー、とレシーバーはえっ、ー、と本日お返しいただいて、こちらはまた持ってきていただく形となしますので、その点ご協しおしいします。And yeah, し o r everyone who will し o し e しもしもしもしもしもしもしも o もしもしもしもしも e もし e しも e もしもしもしもしもしもしもしもし e しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも o もしもしもし e しもしもしもしもしもしもしもしも r もしもしもしもしもしもしもし a し And also、uh, the wristband that you got today,、uh, you will get a new one tomorrow. a will You have to get a new one tomorrow at reception. Thank you. はいえー、と続きましてロフトアンドファウンドなんですけれども現在、秘密も見つかってはおりませんがもしあの参加者の方でこれは落とし物もしくはなんか忘れ物じゃないかなというものがありましたら運営あちら側にありますので運営か受付の方もしくはスタッフの T シャツを し, してる方にあのお渡しください。こちらの方で適切に処理いたします。と、uh, the best of our knowledge, there has been no, uh, nothing uh, プレイスイン・ロスン・ファウン・トゥデイ、ベル・ドゥン・エヴェリバディ。シューディ・ファイン・エニフェル、オー・フィヨ・ロ r ソンペイス・レッド・ a タフ・ノ o エイドアッド・レセプション、オー・ア t ド・アッド・アッド・アッド・アンケートのご協力のお願いです。 qr コードを読んでいただいて、アンケートをご協力いただけると幸いです。運営の方で適宜あの対応してすぐ対応できるも対応して。 今後ももしくはは来年以降でで対応ききるものの順次より良いいカンンファレンスたために活用させていただきます、えー、とこちらちょっと表示はもう次のスライド消えてしまいますが後ろの方に、えー、とアンケートのお願いもしくはカンファレンスサーベイという形で、えー、と紙を貼ってますので後ほどそちら QR コードと読み込んでいただいて、えー、とアンケートいただくこともできますのでよろしくお願いします。 And、uh, we prepared a survey for、uh, attendees to tell us about the conference,、uh, what went well, what didn't go well, and so that we can in the future improve、uh, our conference. So we would really appreciate it if you could respond to it.、Uh, you can either now take a、uh, scan the QR code now or also、uh, behind you on the walls, there,、uh, the QR codes are posted there as well. And yeah, thank you very much if,、uh, for replying to this. え続きまして、えっ、ー、と重要事項のお知らせです。先ほどもちょっと軽くお話ししましたが、皆さん今お使いのレシーバーに関して、本日えっ、ー、と一日ごとでえっ、ー、と返していただきたいので、えー、必ずこちらは帰るときに返却の方をお願いします。And、uh, now a very important information, as we already touched on a little bit earlier,、uh, please, please, please do return the receivers before you go home. はい続きまして明日も、もしもしもしもし、セしションについてしもしもしもしもしもしもししし こちらですねキーノート明日朝朝一番でキーノートを行います西内さんという方で登壇基調講演をお願いしておりますこの方は統計学の分野で活躍されていて社会貢献されている方ですこちら英語で今書いてるんですけども公式ホームページにも西内さんの案内を書いてますのでぜひホームページご覧の上キーノート参加もぜひご参加ください はい続きまして明日のセッションの数ですね。13時から、えー、行います。13時から20、えー、トーク。 n i j u t k Session, f track, o k o n a t r a c k the b a s h e a s t a n d w e s t to Web Nimarimasu no de, the she, Kinita, Kinina, e Nayo, no session, Arimasta, the she, Ashio Hakon de g r And of course, tomorrow we will also continue to have talk sessions,、uh, just as today,、uh, after lunch in the afternoon. Uh, there will be 20 sessions across five tracks.、Uh, you can check our timetable online or in your little booklet、uh, to see which、uh, talks interest you. 続きまして、公式パーティーで、でオフィシャルパーティーのご案内です。こちらはカンファレンスチケットとは別に準備をしていまして、ちょっと今回は3年前の公式パーティーとは違いまして、コロナ禍でもある中で開催することもありまして、このように分けて販売、チケットも別として販売しております。場所はこちらの20階ですね、20階にありますゴールドウエストホール。 になりますでえー、と参加前、皆さん、えー、ともし参加される方はぜひこちらのコンパス URL をこちら貼ってもありますのでこちらから、えー、と有料になりますがこちらからお申し込みください。ただ、こちらちょっと今回条件がございまして、えー、とコロナウイルスのあコロナ禍でもあるので全員参加者全員、えー、と抗原検査をしていただいてそちらで陰性が分かった方のみの参加となります。でただ陽性になって 方は、まあ、残念ながらちょっと参加はできないのですが、まあ、返金対応いたしますので、ええーとですね、パーティー前に抗原検査のご協力をお願いします。あと、ライトニングトークもございます。その後、詳細はこの次のスライドで案内いたします。や、tomorrow evening we will have the official party.、Uh, unlike in previous years, this will require a separate ticket. Uh, I believe there's about 10 slots left. So if you want to join the party tomorrow, you better hurry up to sign up. And you can do that at the URL that you see here or by reading the QR code. And also, importantly, to attend the、uh, party tomorrow, you have to pass a COVID 19 test、uh, that we will hand out tomorrow during the day. And if, if、uh, your test is positive, you can unfortunately not attend the party, but we will refund your ticket、uh, for the party. 続きまして、と明日のパーティーの中のライトニングトークについての説明でございます。こちらはパーティー参加者のみの得点となりまして、と今日と同じく抽選で5人を選ばせていただきます。参加申し込みしたい方は条件とありまして、 And、uh, tomorrow's lightning talks will be held during the party, which unfortunately means that if you wish to give a lightning talk tomorrow, you have to also attend the party.、Uh, you can submit your lightning talk proposals from the URL you see on the screen or by reading the QR code. And as with today,、uh, it's going to be five speakers, and they will be chosen randomly. And the lightning talks will be、uh, in person only, and they will not be streamed. 補足でご案内しますがこちらも今、QR コードでちょっとすぐ消えてしまいますけれどもあの後ろのと q にトークの申し込みの QR コードと URL を貼ってますのでそちらからも読み込んで参加申し込みできますので後ろの貼り紙等をよくチェックしていただいて申し込みしてください。 はい続きまして、Day3 ですね。スプリントについて案内いたします。こちらは、えー、と無料で参加できる、えー、と PyConJP の、えー、とセッションといいますか。 あのカンファレンスの一部のスプリント開発スプリントを 提, 提供準備いたしました。こちらは、えっ、ー、と、こちら場所は同じ、えっ、ー、と、この。 建物は同じなんですが場所は20階ゴールドホールで行います、えー、申し込みはこちらから、えー、と QR コードから申し込みできますし、えー、と公式ホームページからも案内がありますので是非ご覧くださいで、えー、と日にち日時は16日日曜日10時から18時で、えー、参加者及びスプリント開発リーダーも募集してますので是非是非あの。 ののたたいい and the day after tomorrow, on Sunday, we will have the sprints. There will be from 10 to 6. And they will be in this building, but on the 20th floor. And very excitingly, they are free to attend. But we ask you to. In Nevertheless, register please on Compass so we know how many people are coming. And especially if you want to lead a sprint, as in you want to lead a sprint on a project, on your own project or on somebody else's project,、uh, please let us know via Compass so we know who the sprint leaders are. And you can work on anything you want. You can join anybody's、uh, team to work on something and like, use this、uh, opportunity to like, yeah,、uh, do some work together、uh, with, with people like, face to face. はい、はい、えっ、ー、とクロージングトあクロージングセッションはえっ、ー、とほこれで終わりとなります。えっ、ー、と本日はご参加ありがとうございました。また明日会いましょう。See you tomorrow.、Uh, thank you everybody for coming and see you tomorrow.